日本海側富山県からやってままいりました富山の鳴る子の音を聞いていただきたいあの富山県の滑川と立山町ホタルイカの有名なところからやってきました前にも参加させていただきましたが来ると言って4年経っちゃいましたがあのやっぱ東北の暖かさ大好きなんで皆さんの声援よろしくお願いいたしますそれでは富山の鳴る子を聞いてくださいホットアットエニュー結果恋心を 今は昔、竹富の翁というものがありきる沖縄で竹をにて一筋の光見つけるに竹の中に三寸ばかりなる人いと美しゅういたいその美しくいしこと神になし 皆様からたくさんの挙動をし拍手いただきました。えー、心を込めてい挨拶したいと思います。どうもありがとうございました。